おいガキどもこれはどういう状況だどうものいちゅです。はい、今日はですね。 はい、えー、ドーマの声優予想をしてみました、えー、無限列車編でドーマが出てくるかどうかわからないんですけどもえー、多分出てくると思われます上限の2ですねドーマの声優予想をしてみましたということでランキング形式で5位から発表していきますということでよろしくお願いしますでは行きましょう第5位は尾のところで古城の体から君の血と同じ匂いがするんだ はい、ということで、この方はですね、銀玉の将軍様だったりとか、え、黒子のバスケの鏡、大器というキャラを演じております。はい、ということで、えー、結構声がかっこいい方ですね。いや、この、ドーマというキャラクターはやっぱり、な、イケボ風の方が多分選ばれると思うんで、結構これは5位から1位まで全員ありえるんじゃないかなと思っております。では行きましょう。第4位はですね、えー、ユーサ・コウジさんです。 すごいすごい雑技団に入ったら一躍スターじゃないのおおということで、えー、弱虫ペダルの、えー、御堂筋だったりとかブリーチの一丸銀というキャラを演じておりますいやこの方もありそうですねということで第3位いきましょう第3位は小野大輔私がスターとんでもない私はあくまで羊ですから いや、これはあるでしょう。うん。これはあるでしょう。聞いただけで、めちゃめちゃドーマっぽかったよ。うん。ってことで、この方はですね、えー、ジョジョの奇妙な物語の、えー、空城城太郎だったりとか、えー、サイキック層の災難の粘土力のキャラを演じております。ということで、かなりありそうですね。では行きましょう。第2位行きましょう。第2位は、神谷博士。おい、ガキどもこれはどういう状況だ ということで。 えー、これ結構有名なワンピーストラファルガーローだったりとか、えー、進撃の巨人リヴァイのキャラを演じております。で、この方はですね、前回やった赤座の声優ランキングにも入っていますので、さあ、どちらが来るかというところですね。はい。こっちの方が順位的には高いんですけども、赤座にも入ってるという、まあ、やっぱどっちが来てもおかしくないという結構有名な声優さんでございます。ってことで第1位いきましょうえー、第1位は、 宮野守ようこそおいでいただきましたところで今回はどうされたのでしょうかで、えー、この方が演じてるキャラなんですけども、えー、デスノートの八神ライトだったりとか「化け物のこの映画」で出演しておりますという方で結構有名な方ですはいでね僕個人の予想なんですけども、えー、これめちゃめちゃくると思う えー、だってもうこの声をもう聞いた時にですねドーマの顔が浮かんでしまうと思ったぐらい本当にドーマのイメージにめちゃめちゃ近いのかなと思いますなんでね、えー、来る可能性がめちゃめちゃ多分高いと、えー、思いますはいなのでね、まあ、この中のランキングの誰かが、えー、当たることを僕はね祈るんですけども、まあえー、特に、まあ、宮野守さんだったりとか小野大輔さんが結構近いのかなと 僕は思っておりりまますすこ、えー、この中から当たることを祈りますはい皆様はどう思われましたでしょうか、えー、皆様の予想とか、えー、ぜひぜひコメントでよろしくお願いいたしますということでまた次回の動画でお会いしましょうバイ